初めましての方も、えー、そうでない方もこんにちは古原康久です、えー、今日はですね、えー、この僕古原康久という人間が一体どのようにしてまあ、このね芸能界でまあ、今まで、えー、やってきたのかっていうことをですねちょっと皆さんに知ってもらおうかなと思って、えー、カメラを回していますそもそもその芸能界にその入りたくて「いや絶対入ってやる!」みたいな感じで入ったというよりかは僕養護施設 出身なので、その養護施設側が就職か進学が決まっていないと辞められないよっていうのを卒園する2週間くらい前に言われたんですよ。でも2週間前に言われても就職か進学って決まらなくないですかすぐには。そうだよね決まらないよねだったら新聞配達の住み込みを紹介してあげるっていうふうに言われて、あ、これも完全に新聞配達の住み込みをもう 折り込み済みでこれもやらされる羽目になるやつだと思って、先生の言いなりになりたくなかったから、いや、実は俺、芸能界にスカウトされてたんですよ。だから、芸能界にスカウトされてるから、そっちに行くと、ま、苦肉の策的な感じで、あ、そうなのと。あ、じゃあ、所属事務所が決まったら、社長から一本連絡を入れてください、と。 いうふうなことで本当に所属しなきゃいけないことになりでその時に名刺もらってたやつを全部、まあ、おじいちゃんに渡してでそのおじいちゃんから紹介された事務所があの前に所属していた事務所だったんですねでその事務所に入って仕事が決まったのがもう本当にノブ太プロデュースが最初だからデビュー作は僕信をプロデュースなんですけれどもププロロデデュューーススなんですけれどもやった時なんてもうほ 本当にあのオーディションだったんですよオーディションで、まあ、これ裏話をするとそのオーディション僕ねあの2人で受けたんですけれども片方五十嵐俊司くんでした僕だから最初に芸能で多分ねお友達になったというか多分それが俊司だったかなそうやって考えたらで俊司とは後にねあのイケメンパラダイスで共演することになるんだけれどもその時は俊司多分あのウルトラマンメビウスが終わったばっかくらいの頃だったのかなうん。 なんかその時に連絡先交換してね、サイゼリア行ったりとかしましたよ、確か。懐かしいなぁ。で、僕その時に今まで演技とかやったことがないけど、一応役があって。で、席どこに座ってんのって言われたら、山下くん。山 P の後ろの後ろの席あたりに僕が座ってました。やったことがないから演技。兄貴兄貴、坂東が行ったんだってさっていうセリフ本当はあったんですよ。だけど、それ、兄貴兄貴、 バンドが言っっっっったたんだてててさっていううのをカメラ前でやや僕こうやってもう一回同じことやれって言われるんですよドラマの撮影ってなぜかっていうとこっち側から撮ってんのとこっち側から撮ってんのって何回もやるんですけれども演技なんてやったことがないから同じことができないわけですよえもう一回同じことってさっきのタイミングどのタイミングでやったのっていうことが何個も続いてどんどんどんどんセリフが削られていくっていうねものすごいねきつい思いをしましたねだから セリフが削られていくのが嫌で、みんなのやつを見て、モニターとかで、あ、なるほど、こうやってやってるんだ、みたいな。そうやってなんか勉強していった感はものすごくありました。それが僕のだからね、デビュー戦だったんですけれども、めちゃめちゃなんかね、悔しい思いが、ほん 本当に強かったですね。だから、のぶたの時のさ、なんか共演者の人たちもね、たくさんいたりとかしてさ、でもやっぱみんなさ、演技がめちゃめちゃ上手だけど、負けたくない気持ちだけはめちゃめちゃあるから、どうやってやったら映るかみたいな、そんなことばっかり考えていて、もうなんか、演技というよりかはいかに映るかってことを、もう常に考えていたっていうのが、 ー、まあ、プロデュースも本当に心に余裕も全然なかったしもうとにかく精いっぱいでただねめちゃめちゃ楽しかったんですよ本当に学園祭もう毎日が学園祭でなんかみんなはさ芸能界長い子たちもいるからえこれいつ終わるんですかみたいなやっぱ空気も出てくるわけ現場がめちゃめちゃ押すとで夜中のてっぺん12時てっぺんって言うんだけどこのてっぺんを声出すと「 なんかみんなのさ、早く帰りたいようながめちゃめちゃ出てくるのがわかるんだけど、俺こんな楽しい現場なのになんでみんな帰りたいんだろうってずーっと思ってたもんね、本当に。っていうのがね、だからね、もう本当にノブ太プロデュース、最初はもう本当に楽しかったな、あれ。本当にもう学園祭、学園祭だった、本当に。っていう感じでしたね。それがブ太プロデュース。で、ブ太プロデュースを終えて、その次に花盛りの君たち、イケメンパラダイスですね、これ。で、イケメンパラダイスは、もうこれも学園祭だったんだけど、 けれども野蓋と違ったのはあのいかに映るかはもちろんあるんですよ。なんでかって言うと、あのメインキャストではなく、サブキャストレギュラーなんだけれども、あのサブキャストだったりとかしたからその中でいかに映るかってこれめちゃめちゃ重要なんですよ。やっぱりのぶたで培った。ちょっと経験がやっぱ若干あるので、この台本読んだ時に生田斗真さんが喋ってるセリフあるじゃないですか？ で、その後、堀北真希ちゃんが、えー、喋るセリフみたいな、そういう風になったりとかしてる時に、もちろんどっちも撮るんですよ、こうやって。堀北真希ちゃんの方に、こうやってバーってカメラが向いたりとかしたら、みんな堀北真希さんの方にバーって行くわけですよね。でも僕は、これ多分、堀北真希さんが喋ってるのを聞いてる生田斗真さんなのかなみたいな感じで、そこ行くのグッてこらえて、 生田斗真さんの番に来たら、こうやってバッて後ろに行くみたいな。でも、みんな、堀北真希さんの方にバッて行ってる部分があったりとかしたから、要は、こっちの人はもうこっち側に来れないですよね。だって、つながりっていうのがあるから。だから、僕は結構そういった意味では、イケメンパラダイスでは、まあ、映ってる方だと思います。なんか、そうやって、台本の中で、どう映るかを、なんか、どブタの時よりもさらに磨いた感は若干ありましたね。みんな、俺のポスターのさ、位置とかなんとなく、 なんだろう覚えてるかな結構ね、e ーにいたりとかするんですよ、僕。あんまりその、メインキャストではなかったから、結構俺なんかね、めちゃめちゃね、なんかずるいみたいな感じで言われたのめっちゃ覚えてるんだよね、なんか。イケパラの時って。あの、泊まりのロケが一回あったんですよ。で、あそこってイケパラファンの人たちがみんなブワー囲んで撮影してたりとかするから、僕は全然知らなかったんですけど、もう旅館の周りとかも、めちゃめちゃ人がいたんですよ。でも僕、いたの気づかなくて、みんな夜ね、 まあ、やっぱ役者の人ってね本当にお酒好きだなと思ったんだけれどもめちゃめちゃお酒飲むんですよみんな次の日撮影にもかかわらず僕酔っ払っちゃったんですよお酒セブンイレブン近くになったら行ったんですよファンの方がもうそこのセブンイレブンにめちゃめちゃ待ってて 僕なんか全然メインじゃないけれどもでも一応イケメンパラダイスの方に出てたからめっちゃ囲まれちゃってで僕その時サインとか全然なかったんだけれどもあの、サインとかもなんか頼まれちゃったから僕サインとか書いたんですよそしたらそれをさっき出てきた五十嵐俊二にめちゃめちゃ見られてて<笑>めっちゃ怒られたんすよ岡田将生君が「あの、安さん」っつって。 <笑>あの、いがらしさん呼んでます、みたいな<笑>。で、俺酔っ払ってるから全然わけわかんないでしょ。う<笑>。で、呼ばれて、行って、そしたら、しゅが、こういう椅子に座ってて、おい、やす、お前そこ座れって言われて、お前何囲まれてんだよ、みたいな。しかも、お前サインしただろって言われて、お前がサインしたら、他の人たちも全員サインしなきゃいけなくなるのわかるっつって、お前そういうこと考えながら動けよ、みたいな。 それがいきぱらの中でもめちゃめちゃ強い思い出ですね、うん、でここで結構ね人生の転機的なものが訪れるんですけれどもイケメンパラダイスやってる最中に実は後にえ僕が主演をするエンジン戦隊ゴーオンジャーのオーディションが実は行われていましたその時に僕呼ばれてなかったイケメンパラダイスやってる時っていうのは最後の方まではでも結構なスパンで あのの戦隊のオーディションってやるんですよだから最初の方ってイケパラのみんなが髪を持って「でちょっとお前この役やって」って言われてで僕ずっと後に自分が主役やる敵役をずっとやってたんですよイケパラメンバーと一緒にで俺いい「いいないいな」ってずっと言ってたの。方 言われたんですよイケパラのメンバーとかともオーディションを受けることにはなるんだけれども良かったのが同じ回に当たらなかったことかなイケパラのメンバーとかとなんか全部回が違ったからもう最終的にはだからぶつからなくてよかったなっていうのが正直な思い出でで最後、まあ、これご恩者の話になっちゃうんだけれども最終的に、まあ、20人くらいになってこれが最終オーディションですよって言われるんだけれどもこの最終オーディションでね全く。まあ 実ね、一つね恐ろしいことが待ってるのでそれはちょっとこのあとのです、ね、ごう音じゃの時の会話でお話しします。